どうせ助けられないし、流されることもないから安心しろ。アクサダイレクトコーナー定期、YouTube あるある、この状態からでも入れる保険があるんですかって、とりあえず言いがち。SNS に投稿される文章の 99% は昔、地球上に男は何人いると思ってるの平たく言えば35億、マジで車が平たくなってるけん。 全然をスローにして、映像を倍速して、強引にタイミングを合わせる。鉄道旅の計画を練るとき、一本乗り逃しても大丈夫か、時刻表を緻密に見る人みたいになってる。もちろん19時の飛行機に乗るときは、17時に空港到着で、すべての電車を一本逃す。それでも許容されるような、余裕たっぷりなスケジュール組むよね。満員電車は相撲の会場じゃないぞ。動物はご飯じゃないらしいですよ。そりゃおかずだからな定期。本当のデブのダイエットは、 食い納めから始まるんですよね。このタイミングで行っていくスタイル。4人乗って全員が片手で支えれば、ルーフラックいらないんですよね。まあ日本は、3人で待てばカップラーメンが1分でできる国だからな。少子化も職場の人手不足も、欲しいのは人じゃなくて奴隷。やりがいって何ですか ?YouTube の人手不足系ニュースのコメ欄ことごとく給料上げればって書いてあるのくさ。とりあえずドンブラコな映像を流した。 テールレンズ内部に水が入っちゃったんですね。てこれテスラやんけ、大丈夫私本気でモデル3を買おうと思ってるんだけど。テスラの不良発生率って 100% らしいな。ペッパーフードサービスの3年後離職率か何かですかとりあえず3輪接続者の映像を貼って視聴者さんの脳を目的なく混乱させる。リフレッシュと言わせてください。 現実を忘れさせて、視聴者さんに強制気分転換をさせることを目的に、私は動画を編集していってるので、混乱しないのは困難です。最後ずっこけてただろ。戦艦 食べ放題でお皿に盛りまくってトレーにボトボト落としてるタイプ何あの中華製ゲーミングマウスジェット33組付けが茶ャチてカタカタ変な落としそうワイルドスピードのエキストラ出演に申し込むもカスタム性の違いでオーディションに落とされた加工を持つ音楽性の違いみたいに言わないでもろておかしいだろ MF ゴーストの現実、自動車の適正馬力が、だいたい300から400であることを世に示した以外、悪影響しかない作者。ちなみに、イニディのラスボスの赤い n s x は、400馬力近くあったと言われていますなその軽さとパワーで、あのステージでハイグリップタイヤを使い切って、想像もできない世界だな。今何が起きましたアスファルトファイトだろ。ヤクザダンプアタックの間違いですよね。 なんだこれ、坊ちゃんティッシュケースぬいぐるみ。こっか川崎きマイクロビキニカルタじゃねえんだからよ。米田コーヒー逆写真詐欺サンドイッチ。もういい。リアローダウンフロントリフトアップホイールインチアップフルサイズウィリー SUV でとどめだ。原子力発電所のゲートくらいなら開けれそうな呪文ですね。残念だったな。そこは原子力発電所併設の、原子力科学館みたいな施設の、関係者以外進入禁止エリアの方だ。本丸に入るには、道路を一本渡る必要がありますね。伊勢神宮に、 下空から参拝に行く気持ちで周りを埋めていけ見えてるのにたどり着けないディズニーランド待機列現象現象家電をネットで買うとよく入ってる発泡スチロールあれくらいの強度感で破れるすげえや、どこぞの熟ビルみたいなハリボテ建築だビルの高さをごまかすなら合格実績もごまかしてそうだと思ったら本当にごまかしててくさランボルギーに依然の問題として大半の人は 普通の牛にも乗れないんですよねアクセルベタ踏みを運転というのが許されるのは 1.8 リッターノンターボまでだろとりあえずノンターボの軽に乗ってるおじいちゃんもっとアクセル踏んでほしいというか軽自動車はターボ義務かしろ叫び声を叫び声でかき消すスタイル映画館内での撮影を正当化して無断アップロードしてひろゆきに見てもらえ映画館で映画見るのって 相当なガチャだよな。数万円かけて自宅に音響設備揃えて、サブスクで見た方が、逆ガチャなくなるやん。で、ガチャしないし。同世代なら何でも一括りにしようとする、思考力弱い人が炙り出されるという、カウンター付きの技だ。底辺チェッカー作ったぜ。免許なしプラス20、前科持ちプラス40、ハゲプラス25、チビカデブプラス20。ハゲ炙り出していきあれれ 対面起乗してね矢島美容室と張り合ってるのかそういえば島美容院っていう、パロディ AV があるのご存知矢島美容室を知ってる人も知らない人も、ゴールキーパーも、スるっと通り抜けていったな。徹夜後の一番眠い時間帯に、ちょうどバイト行かなかん大学生。インド人を右に、ベンツの G クラスかポルシェ買うときは、謎に左ハンドルに、凍結路を走るときは、 パートタイム 4WD の 4WD スイッチを押し忘れたまま肉モードで行くんだぞで年がら年中乾燥炉 4WD モードで走り続けるんだ前後にモーター積んだ EV なんか普段は片方に押さえるか常時前輪回すかで露骨に後続距離に営業出るのになあれよズーム会議の時ゲックする時だけミュート解除してたっていうネット掲示板の笑い話よ 人間の体って、ほんと滑るよな。軽ハイトとゴンを馬鹿にできねえわ。何この初心者試合、とりあえずボールと友達になってもろて。身体感覚を鍛えるのではなく、リアルタイムの物理演算として、ボールと向き合っていれば、私はもう少し、球技が上手になれたのかもしれない。なんで今になって気づいたんだ。こけた方がイエローカードなのかとりあえず物理や科学の領域を。 感覚と根性で乗り切ろうとするな。スリッパで布階段の駆けけ上がりはこけるぞ私、風呂上がりは全裸で、クローゼットまで歩いていくタイプなんですが、今こけて股間を激しく打ったら、それはそれは大惨事になるだろうなと思いつつ、一人暮らしを続けて2年が経ちました。いや対策しろよそしてこれは、妻だか母だか姉の面を勝手にパクって、TikTok を撮っていたら、 バレてしばかれているずマムって出てきたからお母さんで確定したぞなんだろう親子で回転寿司に行って300円くらいの皿を取ろうとして母親に止められてるのをたまたま向かいの席に座ってた妻と子供を連れてきている同級生に見られてそうネット掲示板の闇エピソードをちょくちょく入れてくんのやめろライトノベルで異世界無双してたら知らぬ間に中国 EV に日本車のシェアを奪われてたけん 略して。なんだ今の改札もどき。多分ああいう仕事してる人、日本にたくさんいると思います。それを言うならこのチャンネルだって、ネットに転がってる動画に、ナレーションつけて遊んでるだけだからな。私みたいなバイク乗ってる人が、電動キックボードを馬鹿にし続けてたら、そういう層想が完全バイク買はなくなるエンド。ツイッターのロードバイク界隈かなフレームをカーボンにするとかじゃなくて、そろそろエンジン乗せればいいのに。自転車である意味よ。運動、普通に運動すればいい。景色が見たい 車で眺めいいところまで行って。 降りて散策すればいい。屋根の上に自転車乗せて、高速道路の追い越し車線で、110キロ以上出してるスバル車の人が、一番人生を楽しんでる。インターネットに関わってる人、基本的に全員負け組。何かに熱中してる小学生というのは、一周回って、今の社会を一番楽しく生きてるんですよ。今のおじさんだって、何もない砂利道で自転車漕いでるだけなのに、なんかむっちゃ楽しそうやん。楽しみは与えられるものではなく、自分で自分に与えるもの。 不満は言うものではなくて自分で買えるものそうはならんやろ学校もの AV の撮影セットみたいな簡素な商品だな壁の色の地味さがお母さんと一緒のダンススタジオみたいですよねどう考えても落ちそうなところにコップを置いて字幕の奥に隠れた灰を踏んでやけどして飛び回るという理解不能な図その後に結婚式の映像が流れてなんかドレスに問題が発生してるという 今日も異常が平常運転ですわ。今ホネットって書いてあったぞ。ドレスの中に蜂が入ったって、マジモンの異常事態じゃないか。ドレスを破り捨ててでも救出してあげないと、結婚した中世の王族の若造同士の書屋みたいになりそう。まあまあ、今回は珍しく和んで終われそうだ。背面の露出面積、ちょっとしたエロ動画だろ。妻にこんな薄い服着せるから、なんでもなかったわ。クソが終了画面の関連動画に隠すのでセーフ。